令和2年12月21日、阿蘇市黒川の阿蘇警察署で、年末特別警戒及び交通事故防止活動出発式が行われました。これは、年末にかけて重大な犯罪や交通事故が起きる可能性が高いことから、事件事故を未然に防ぎ、また市民への注意を呼びかけようと、阿蘇警察署員らおよそ30人が参加しました。 阿蘇警察署の内田義郎署長は、阿蘇地域の安全確保、そして新しい年を無事に迎えられるよう皆さんの活動に期待しますと挨拶し、そしてパトカーなどに分かれて館内のパトロールに出発しました。阿蘇警察署によりますと、年末は空き巣や車上狙いも増えるということで、 家の閉じまりや車の施錠などをしっかりと確認してほしいということです。